サツキイセン行くぜスーパーヘンゲンドローンチェンジャー めっちゃ嬉しいです。恥ずかしいですはい、かくれんじゃーのね、まあ、レッド、サスケ、かくれっとじゃないんですよ、これ、いいんじレッド。<笑>実は、は、え、会うの初じめ、はい、そうだね、実ははめまして、そうにさせていただきます。い, い, いや、やてください、やめてください、やめてください、やてください、映像には残ってるんですけど、一、はい、二話だけ、後、は、編、い、してしてるんですよ。東京から奈良まで走って帰ったんですよ。え<笑>え、やばっ。俺はさ、<笑>なんでお前受かったか分かるって言われて、<笑>あ、今わかんないですよ、なんでですかって聞いたら、一番らしくなかったんだよ。 言, われて言うのは絶対言いますね言わないで後悔はしたくないいやー分かる分かるけどなかなかそれやっぱできるいないですからそれはいやそれで言うと古原君はあ僕ね印象に残ってるのは古原君って純烈の酒井君に似てるなって感じがする 吉本興業で所属をした時に吉本って関西は結構自由に8割ぐらいが吉本興業が絡んでる番組を作ってるので、はいえー、あのなんか番組を一緒に作ろうよって言われて、はい、僕が一緒に企画をして、はい、ネオ時代劇とかその時に酒井君初めて会ったんだけど、はい、そこから結構僕も面白いこといっぱい考えてるんですよって、はい、ってて、はい、で新宿のロフトプラスワンとかああいうところのイベントとかを酒井君が企画してやったりとかやって、はいはいはい、その後巡列 を作るっていうことになって、はいはい、なんかやるねえと思ってたら、はい、純烈なんかはねこ、はい、んな感じでい、はい、そうですよねそれで言うとふらく君もなんかいろんな企画をして、はい、なんか面白いことやってんなーと思って<笑>本当ですかなんか同じ匂いがするなーと思ってえう、ー、れしいです本当。酒井さんとかは本当になんか裏もやって表もやってってできる人僕いないと思ってるんでそれアホなんです ホ本当にあます<笑>プロレスをやったりするわけですからそれも本気でやったりするから<笑>今純烈がああなってるのも酒井さんがやっぱりねいるからってのももちろんあると思います完全にいでも昔の酒井さんの話を聞くとぶっ飛んでますよね本当にねり過ぎ<笑>めっちゃ面白いですよね<笑><笑>、うん、これちょっと映ってはないんだけれども言いたいたた撮影費用だっりりとかかありますか僕実はオーディションの時にね、はい、バイクに乗る役だったから もう素の状態でもバイクに乗るんだけど確かに乗ってましたね12は確か、うん、そでそれが俺3次審査だったと思うんだけど「はい、バイク乗れますか?」って言われて「乗れない」って言ったらこれ落ちるなと思って「あ<笑>取りに行ってます」って言ったんですよ<笑><笑>取りに行ってなかったんですかこれ行ってないえ<笑> そしたら次の審査の時にはじゃあ、えっと、1週間ぐらいになると思いますけど次の時には取れてますかって言ったら取れてま す, ってってす<笑>めっちゃ面白しろくて不確定なものを<笑><で><笑>めっちゃやめないと思って<笑>で、当時ね、ね冬休みに入ろうかぐらいの時だったから中型免許 の, あの人たちはめっちゃいっぱいいたんですよだからこれ間に合わないと思って<笑>大型免許に行ったんですよよ大型は少なかったから、はいはいはい、で大型めっちゃ難しいって言われてて。うんはい でもそこしかないと思ってもうめっちゃ必死になっていろいろ勉強して行って<笑>そしたら2回で受かって す, すごい先に言ってそれを実現させるっていう有言実行ですすーげえ<笑>その落ちてたらどうしたんですかこれ<笑>めっちゃやばかった ね, <笑>ねそれで、はい、その後日談というかその追加あるんだけど、はい、その4次審査ぐらいで「あの小学校って免許取れました?」って言って「はい、いや取れましたよ」みたいな感じで言って<笑><笑>で、えっと、しかも大傘ですよお願いしして「<笑>あーそれすごいですね」ってなって1話の時に ラーメンか、はいはいえっと、ハンバーガーかで揉めるっていうシーンあるけどそれがバイクで止めて、うんうんえっと、揉めるっていうシーンあるんだけど。 そこを止めるのに、ここちょっとかっこよく、後輪をちょっとロックさせて、滑らせて、<笑> 止, 止まってほしいんですよ。言だって。<笑>どうやったらそんな。無理だろう。僕ら当時って、あの林道湖ファミリー牧場と提携してたんですよ。えっ、ー、と、ファミリー牧場って那須にあるんですけど、はい、そこがスポンサーに入ってもらっていたので。はい、だから、毎年のように、その林道湖で撮影をするっていうのになってたんですね。二十五号から、その新章が始まって。はい めっっちゃマジになるシーンになって4日間ぐらいその林道湖に泊まり込んで撮影するみたいなのがあったんですよ楽しそうそういや楽しそうでしょ、はい、でみんなあの撮影に関係ない人たちもみんな泊まりに来るみたいな<笑>、えー、ただた だ, だから、はいはい、僕がスポンサーになってるからね脚本、はいはい、と, とかプロデューサーとかみんな来て、はい、夜とかはもう完全飲みかいみたいな感じになって、はいはい、でお昼にねジンギスカンのコースみたいなのがあってああいいですね 簡単に言うと25あっって、はい、サスケ編だったんですよおなるほどほぼほぼサスケしか出ないみたいなもうめっちゃ便利回ですねそう嬉しいんだけど、はい、でもとみんなめっちゃ遊んでるんですよ俺はもう芝居のこと考えてるから そ, ですよ、ね、そんな飲めないし、うんうん、でしかも昼にね人カ館だよって言ってわって食べた後に林道湖って湖があるんだけど、はい、湖を半周するぐらいずっと俺走らされるんですよ え、それは撮影です、す撮影で、えー、きつい、もうあそこに誰かがいるみたいな感じで、まあ ー,、はい、ー、見て、s a s u もう一回走と思って、はい<笑>あの、こっちはもうずっとね、遠景で撮ってるだけなんだけど、<笑>そうそう俺をずーっと走らさないで、きつい、きつい。きつ レジャーの他の4人は、うん、あなんかそれをダタってきて<笑>あーって見守るやシーンしかないからみんな夜はいっぱい飲んですっごいわけがええと楽しくやってんだけど<笑>俺だだけ毎日悲惨だったよ<笑>周りとの温度差<笑>もう正直見て仲良さそうだなってのは正直思うんですけれども、うん、当時からあんなに仲良かったんですか、うん、仲良かったですね<笑>めっちゃ仲良かったな 仲が悪くななななっった時期って逆にいいんじゃないかなでもなんか僕その見てて、うん、鶴姫その広瀬さんがそその13歳にマジで見えないというかあまりにもしっかりしてるというか、うんうん、見た感じはかすごくないですかいやすごかったんですよしかも、えっと、東映作品だとかく、えっと、れんじゃのちょうど前の年にシシトリアンっていうので、うんうん、半年間、えっと、メインのレギュラーをやってるので。うんうんうんうん 東映としては一番先輩なんですようわっそう13歳なのに気もうめちゃくちゃ座ってますよねでしかも あ,、まあ、あとはスタッフさんがみんな知り合いだから一番慣れてるんですよそっかそっかでしかもケインはもう、えー、と海外で、えー、とウルトラマンパワーズとかあ、パワーズの後ですかねそうそう、えー、そのその年にやってうそ う, なんですかもうでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてるそうそう仕事やってる人やってる人やってる人で で俺は、えっと、やってる年数でいうと17歳からやってるからもう7年ぐらいはやってますっていうことで若干先輩としていて、はい、で、えっと、土田と河合ほぼ初めてっていう感じだったから、はい、2人はもうなんかみんなの演技に従うしかないみたいな状態だったから な, なんかね、えっと、うまいこと階段があったんですよ対等ではなかったんですよそれも良かったんじゃないかなと思うんだけど<笑>なるほど喧嘩にならないっていうかあそうなんですね、うん あの、僕たちも、バスで、あの、移動する船隊。で、僕たちはキャンピングカーなんですけれども。えー、そ, うそれが、ほんロケバスとしても使ってたんでよ、それ。それは、え、あんまりないでしょ他はあるのかないや、どうなんですかバスでっていうのは、しかも、猫丸も突然出てきたじゃないですか。なんか、あれ、なんか、急に、鶴姫が出したんでしたっけあれ。 なぜあれが出たかっていうと、はい、僕らっていうのは、はいえっと、ロードムービーにしたいからっていうので、はい、その戦隊始まって初めて基地を持たないようにしようってしたんですよ、はい、あそうだったで、そだ基地を持たないようにしようってなったんだけどそれが弊害が出て基地っていうのは僕らのね、はいえっと、撮影のと裏話でしかないけど、はいはい、雨になったら。 基地撮影をすればいいじゃんっていう、逃げがあったんですよ、はい。収録ってね、大体晴れの時に、はい、外でやらなければいけないので、はい、僕だってロケしかないじゃないですか、はい。そうです ね, ね。だから、えっと、セット撮影っていうのは、はい、その、えっと、基地の撮影っていうのをセット撮影に対たするんだけど。はいはいはい、そのセットがないんですよ、僕ら。ーええー、ない。んだ基本セットっていうのがなくて。で、それ。 あの、やばいじゃないですかあいですいです雨になって も, もう外でやるしかなくて<笑>う、ね、どうするってなって、うん、それの逃げとしてネコ丸を作ったんです<笑>そうなんですねいやあのネコ丸もさすーごいもうなんかもうね無駄がないくらい使ってましたもんね いや、しかもね猫もって結構可愛いと言われてわ結構人気だったのでそれこそいろんなとこに売られてどっか行ってるんですけど林道工ファミリー牧場が買い取ってくれてしばらくそこに置いてあったそうそうえー、めちゃくちゃすごい今はまた買い取られてどっか九州かどっかの遊園地か中にあるとかな っ, っいやいいな僕たちの銀次郎は3インチ1で沈んだったんですよそう沈んだってかダメになっちゃったんですよね、うん、そう、だからうらや羨ましいですそれだから残ってないんですよ僕たちの銀次郎 あとね、ちょっとね、これね、あのー、思う、思う部分言っていいですか、うん、あの、無敵将軍って名前が付いてるロボあるじゃないですか。うん、あれが無敵じゃない部分ですか<笑><笑>なんかちょいちょいやられませんか無敵将軍。ヌエとかに確か。ああ、そうでそうそ う, そ う, そう、ね、やられ。るでもね、その面白いのが、無敵将軍だけじゃなくて、僕らって3つ出てくるんですよね。あ、確かに、3章、3章。 一番出てきた時、二十一体出てきたんですよ。え、二十一ロボット的なもの。はそれはあれですか。あの、重傷。あの、ファイターとかも含めてですか。その重傷ファイター。ああ。重傷ファイターってくっ、ってくっつかないじゃないですか。はいはい。あれ、五体出てくるだけなんですよ。はいはいは い, はい、はい。そのためだけに出てきて、はいはいはいはい。なんか、途中で、確か、その説明を受けるんですよ。はいはい。それこそ、無敵将軍とか、が。うん 最初は僕らが入って動かすみたいな空気だったのに、はいはい、それが実はなんて言うんだろう念みたいなものだからあれはあれで動くんだみたいな話になってそう無<笑>敵将軍自分で動くじゃ動きますよねあと重傷ファイターも自分で動きますよねそうなんですよ、ね、だから自我持ってますもんねそうあれ不思議だなと思って不思議なんです、ね でしかも、まあ、これはかくれんじゃの根本的な理念的なものなんですけど、はいあとまあ、妖怪っていうのは結局倒して殺したらなんとかなるっていうことじゃなくて、うん、殺すっていうこと自体が怨念がまた向こうで現れてその人間のその憎 悪, 悪っていうものが、うんえっと、妖怪になってるんだみたいな話になってだからそれを封じ込めなければいけないみたいな。そうですよねそんなちょっと、ね 結構、あの、内容の深い、深いものに最後はなっていったんですけど、<笑>その封じ込めたやつを、最初、斎藤とサスケが、お金に目がくらんで、このバッグを追いかけていったら、ボタンを押して、プシューって開いて、そこから始まったんですよ、ほんと、カクんじゃね。俺だけが悪い。<笑>そうですよ、お金に目がくらんだ。そう自分たちの尻拭いをめたんで、やっただけだ<笑>。なるほど。そういう話なんですね。<笑>そうなんです。あの、おもちゃはずるくないですか、隠れんじゃャーって。 ね、さっきも言ってたけど、何がじゃいんですかいや、だってこうプレミアムバンダイ僕たちのこれってプレミアムバンダイからどう出すんだろうとちょっと思うくらい撮影のものと近いんですよ正直で、そこからプレミアムバンダイから出てるじゃないですかこれうんうん何が変わったんですかこの最初のおもちゃのドローンチェンジャーとこれってえこれと一緒だな一緒なんですか何か違うのかなあ、でもね、ボタンは1個しかなかった気がする ボタンボタンなんだの。あこそこ電池が入ってないからね。村田くんがわざわざ一万三丁もしてこの、ね、プレミアムバンダイのものを今日買ってきてくれたんですけど、<笑>えっとボンミスで電池ないんですよ。<笑>電池。電池がな、ね、いや。やでもあるあるじゃないですか。あります。順番が違ってあと五年十年ったおおしたら。おおえ行きます。おおこれはちょっと待った。<笑>これ初初初をちょっと僕も見せてください。お願いします。 スーパー変形かっけは<笑>おおすごい<笑>あ、こっちが光るのかなすごっかっこいいっすねこれねあの応答ができるこれでなん電話みたいなことができまトランシーバーみたいなのね出ますよねそう これもしかしかたらプレミアムバンダーの GPS ついてるんじゃないですか当時の設定を生かして<笑>絶対ついてますよね<笑>ついてるんじゃないですか<笑>見てる人からの質問をいただいております、はい、もうこの方たちは特撮がもう大好きで、うん、演じたキャラと<咳>その小川輝明というその本人 の, その違いギャップとかっていうのは何ですかの僕の場合は自分というフィルターを通してこの役を作るっていうパターンなので、はい 全部自分ななんでですあーなるほどで、えー、とただその例えば、えー、ともう一つやってる「その銀河マンの」の、えー、クロキシ・ヒュルガっていう役 と,、えー、とまあよく言われるのは「同じ人だと思いませんでした」って最初よく言われたんですけど「別人だから自分にないものなんですか?」って言われるんですけど自分の中にある両極端なパターン。 要するに赤いその熱血な部分があって、うん、こっちは黒なので、うん、すごく冷静な部分というかそういう部分って両方人間って持ってるじゃないですか、はいはい、その、うん、と出し方が違うだけなんですよ、ね、かっこい い, <笑>いかっこいいだから、ね、あんまり変わらないで<笑>、まあ、なんですよあそうなの全部自分という感じです、ね、じゃあもしねこれからそのヒーローにそのなれるとしたら何になりたいとかありますかちなみに 僕は仮面ダイーになりたいです本当に、えー、俺も思いましたね、えー「この間のリバイスを見てリバイスの、ねはい、ケインがやっぱりかっこよかった な, あなるほど。坂本浩一さんってやっぱりもうハリウッドでやっていてもともとやっぱりアクションがすごく好きで、うん、そ う, いうことジャッキー・チェーンとかが好きな方なので、はい、その二人の気持ちが一緒になって。 だから本当に生身で戦ってるシーンがあるんですよ、えー、でリバイスの主人公の子ももともと空手をやってる子で動ける子だったからっていうのもあって、うん、あめちゃくちゃ生で戦ってるシーンがすごい鳥肌立つぐらいかっこいいんですよえー、仮面ライダーとしてしかもライダーで変身までして変身してるのにわざわざもう一回生の状態に戻ってケインとあの主人公の子で戦ってるんですよいやかっけえて すごーそれだけ聞いてるだけでちょっと取り当たってます、ね、そうそうそうで試写会でそれをね、ケインと一緒に見たんですけど二つ離れた席で見ててうわーすげえなーと思って終わった後俺はめっちゃ泣いてぽろぽろ泣いてこうしてたらケインが「ウィーラー寝てた?」とか言ってたれ<笑><笑>いや何言ってんだよ」って「俺はお前の姿に感動して泣いてんじゃないかよ」とかって言って「いやつまんなくて寝てんのかと思ったよ」とかい面白 い, いやでも小川さんのやっぱそ人柄が出ますよねそういうところにねいやいや 最高でしたよ、えー、カクレンジャーは5人全員名字が表記されていませんでしたがニンニンジャーにさすけが出演した時びサルトビ s a s と署名していたのでさすけの名字は先祖のサルトビだったのが正解なのかというふうな質問が来てるんですけれどもえー、っとそうなんですよえー、っと結局僕らって、えー、っとみんなあります三好正解そういう名前もあるし、はいはいはい、霧隠れ再造そう霧隠れ再造だし全部そうなんです あ鶴姫は鶴姫家って言ってましたからあれだって鶴姫は何代鶴姫みたいな感じですよねそう、はい、あだから僕らも24代目なんですよで同じ名前ってことですか、ねはい、24代目猿ルトビ s a あそうなんだだって佐助しかね最初あれないですも、ねうんね、うん、あじゃあ猿ルトビって名前なんですねそ う, <笑>うわーそうなんだで、ののキャラクターが企画書の段階では 孫悟空と書かれていたので、はい、キャラクター像が異なっていたと聞きましたがこれどのように異なっていたのかを教えてほしいということです。姫が要するに三蔵法師なので、はい あと僕らはそれの従者みたいな感じの扱いだと思うんですね、うんはいうん、ご存じないかな、えっと、テレビの実写版でやった孫悟空の坂井正明さんがやられている、はいえっと、孫悟空になったんですよめちゃくちゃ面白かったんですよそれがモチーフっていうのは一番言われていて、うん、そうなん、ね、だからそこからはあんまり変わってはいないんですけどねただ、えっと、僕らのって実はこれもここだけの話ですけど大、はいはいはいえっと、ャ者っていうのが、はいえー、っと15周年の あのシリーズだったんですよ15周年なんです、ね、これ難しいんですけどゴレンジャーって2年やってるんですけどゴレンジャーはその<笑>戦隊シリーズはちょっと区別っていうので訳分かんなくなってるんですけどゴレンジャーから入れた中でいうと15年っていうのは大レンジャーらしく。 で, はいはいはい、で、15周年ってなったから結構お金かかってるんですよだからあのすごい金色 の, のがいっぱい入ったりして、はいはいはいはい、すごい装飾も綺麗なんですよね、はい、でそこにお金使いすぎたからっていうので核レンジャーって実は十レンジャーでボツになったあの企画のキャラクターなんですえー、そうなんですか<笑>えあのこの忍者のあれですか忍者これは違うかもしれないけど、うん、このスーツのイメージがそうなんですかそうなんですって言われたんですめちゃくちゃシンプルですもんねレンジャー何もないんですよだからで、<笑>これやってるだけなんですよ<笑>ですよね で、えー、ここになんか黒いシールが貼ってあるだけみたいな感じだったんですよねいや、めっちゃシンプルだなとは思いましたけどねそうなんですようわこれすごい話が聞けたなそうなんですね、はい、うわありがとうございます本当にたくさん<笑>あの、僕ももっとこの YouTube パワーアップしてまたあのー、是非皆さんにお話聞けるように しししていいいいいきたいと思いまますすのでよろしくお願いしますはい、本当に今回は30周年が成功するかどうかは皆さんの応援にかかっておりますぜひ皆さんお願いします<笑>よろしくお願いします本当に拡散してください本当に<笑>、はい、ということですね本日のゲストは SASUKE <笑>、えー、役のです、ね、小川寺明さんですありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<笑>ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット<笑>マッハでいくぜ